黒にこだわる理由黒で白を踏みにじってこそ意味があるとりあえずはこの程度にしておくわ勝利のために手段を選ばないことはいいけどこっそり駒を動かすのは卑怯じゃないまあそれでも私が勝つだろうけどさあ対局を始めましょう<笑>オープニングはクラシックな方がいいわよね オープニングは「キングズギャンビット」でキャスリング弱点はハーフこの手はどうこの手はどう両読みが始まったわキャスリング 受けてる隙なのないわさあこれでエンドゲームよ意味のないオポジションねいけん不条理な白の女両読みが始まったまだ対局が。<笑> どうして私にそんなことを聞くのかしらそれよりも両読みに入るわよ早く打たないとまた負けることになるわよ